至高の鶏もも肉。ね。これはあの、在盟に売ってるやつです。そして至高のバターですね。これ大盟に売ってる。あと、これ至高のニンニクです。これ中国産です。あと、至高の味の素ですね。あと、他の材料はもう、あの、概要鶏肉はね、もも肉は今回使います。胸肉でもできなくないんですけども、ま、僕は、もも肉の方がね、焼くの簡単だから。まあ、まあ こ, こんな感じでね。 もう、ここ、トでモモ肉はもう、あの、一口大に切っていくと。まあ、一口大に切っていきます。こうやって。あ切りました。えっ、ー、と、これにね、下味。ね、下味をつけます。はい、鶏肉。で、ここに、塩コシ塩胡椒。これ一番簡単だからね。はい。塩胡椒。はい、しまーす。はい、パラッと。はい。そしたら、片栗粉。ね、大さじ1。あとね、半分。これを、まぶすことによって、 このタレの辛みも良くなるし鶏肉は柔らかくなるしお酒は美味しいしもう全て完璧な具合になりますはいじゃあもう こ, これは OK もうバッチリじゃあねヤミトですお砂糖大さじ1杯こうやってね大さじ1杯と醤油です醤油うゆとあとこの酒ですね、はい ジャンボ、ね、大さじ1杯このやみつきだれが最高なんですあっにんにく入れたら何でもうまくなるから何でもにんにく入れた方がいいですでここにね味の素です123はいこれ入れますはい、えー、そしてタバスコねでこれを1234振りこれで、ね、辛みとね酸味が付いてね エローうまくなるんですこのタレこれやみつきタレなんだよあのー、やっといてくださいこれはい全然バターでね入れて溶かすうれわいの下にやってパリッとやるとまあまあまあもうこれバターでやってるんでほぼね唐揚げですこれ感じでね いい感じにパリッと焼きやけどるんですわこれが焼ける最強の最強のカレを、はい、入れていきます、はいうわーうまそうああもうあらやだやもう最高にやみついじゃんこれ胡椒ですよですバラバラバラバ ラ, バ ラ, バラ あーダメつけさあ。